皆さん、ただいま高垣楓ですルミナス・アズール事務所の垣根を越えたあの合同ユニットでの私たちの活躍覚えてくれているかしら実は今回私たちの事務所でもあの素敵なフューチャーライブに続いて大きなイベントをやることになったんです ダンスダンスダンスを蘭子ちゃんと二人でまたお届けできると思うととても楽しみですあらダンスは済んだなんて思ってちゃダメですよ<笑>かつて高貴なる集いは成功の頂へとのりやがて 装甲の乙女たちは未来を切り開いたわそれは一つの伝説の始まりであったそして今新たなる伝説が紡がれる我らは我らの巨匠にて再び舞う同胞たちよさあ私有を決する時魔王たる我と世紀末歌姫 闇と光が手を携えればもははははや敵いいないわな緊張するなが名は神崎子が名は高垣楓ですまたお会いできましたね。 装甲の乙女たちにより綴られた記憶がよみがえるわええまたあの歌を聴いていただけるそれがとても嬉しいんです古の犬族たちそして新たなる犬族たちにも命ずるわ私たちのお城へもぜひ遊びに来てみてくださいねそれではまた一緒に踊りましょう こんにちはフューチャーライブでお会いしたみなさんお久しぶりです高かがきでですうんうんうんわざわしい太陽ねけんたちの求めに応じ伊達みは再たたびまうわ<笑><笑> はい私たち2人だけでなく事務所自慢のアイドルたちがノリの良い曲を「ノリダチさん」で披露させていただく予定です乙女たちは あなたの輝きにて夜空を震わせることになるわ共にその時を待ち夢の宴に興じようぞ開催地はもちろんあの会場をもう一度きっとあの時の興奮を皆さんも思い出してもらえると思いますいざ集え剣族たちよ 我らが元へその中で実は今回のライブ特別な思考を凝らしているんです<笑>今回のライブは私たちはさまざまにペアを組みペア対ペアの対バン形式で行います「リ・フューチャー・ライブ」 改めまして「リ・フューチャー・ダンスバトル」の開催をここに宣言いたします。 リフューチャーライブなるほどこれは久しぶりにサイバーでクールなあたしもお見せできるということですねかわいいあたし だけでなくサイバーでクールはい理解しました私もなぜ自分が呼ばれたかその理由に納得したところです企画内容は合理的一定以上の集客効果は保証されているわね早速資料を参照させてもらってもいいかしら 私の方からももちろん提供できるレポートを用意しているわささすが牧野さんすでに調査済みとは何というぬかりのなさ<笑>何を驚いているんですかゆかさん牧野さんにとってこれくらいは基本なんですお、っなぜアリスちゃんが得意げに 大きく仕掛ける一手になるからには参加者も今ここにいる5人だけではないんでしょそうねみんなのスケジュールから察するにうんあまたの星々の共鳴わが魂すでに高まる波動を感じているわ うん、ところでランコそれに楓さん最近仕事のパフォーマンスが上がっているようねその原因はやはり2人がしばらく参加していたルミナス・アズールの活動にあると私は見ているのだけれど事務所の垣根を越えた合同プロジェクト不思議な挑戦者からの謎解きを。 皆さんの知恵を集めて攻略したというお話も聞きましたあなたたちのその成長の秘密良ければ今日からの行動の中で探らせてもらえたらと思っているの他の事務所から来た強豪アイドルたちとの激しい切磋琢磨そして結ばれる熱い絆お二人の得た強さの秘訣 私もぜひお聞きしたくあ、っ何じらの相棒、獲物を見据えるハンターが今年えーとそのお仕事をしていく中で私たちを見ていただく分には構いませんけれど秘訣というとどうでしょう 力になれるでしょうか<笑>ぜひ手合わせのつもりで挑ませていただきます打倒カエデさんダンゴちゃん 了解したわ。 取り付けもあってああって…録画ボタンを押してませんでしたすみませんもう一回さあ気合を込めて思いっきり我がトールの一撃をオーバーイエム系放つなどとランコちゃんの筋力瞬発力何より気合 どどれほど上昇しているのかその拳で確かめさせてもらいたいんです私なら全く平気です普段お腹に重りを乗せて腹筋していますので 待ってきたけれどどうもこれらは直接的な要因ではなさそうねもっと異なる何か精神的な要因がパフォーマンスに長期的に影響すること一見非科学的であっても重要なこと私も経験からそう知っている そう、例えば<笑><笑><笑><笑><ス>あっプロデューサー見に来てくださったんですねありがとうございます。 瞳持つものその一別は我にさらなる魔力を分け与えるわあのプロデューサー私ちょっと感じているのですけれど私たちのチーム何か変ではないでしょうか皆さんとても熱心で。 向上心に富んでいますもちろんそれは私たちも同じつもりですただなんというか皆さんの目がやや私や蘭子ちゃんにばかり抜きすぎているというか。 そうかもしれないのですけれど い, いえ嫌というわけではないんですくすぐったくは感じますけれど我が真なる姿いかなる鏡に映そうと大いなる魔力に乱れはないわただわずかにさざ波立つのみ の上で なるほどね逆転の発想かトリッキーだけど理にはかなった判断だと思うわななるほど私もはいそう極めて合理的な判断だと思いますふむ、うん、ペアを組んでペア同士の対抗戦になるわけね楓さんとランコは もちろん二人でで組むのでしょうお二人は最初からデュオでダンスダンスダンスをやることが決まっていましたから<笑><笑> あ, あはいよろしくお願いしますねダンコちゃん世紀末歌姫との京都わが魂をたくぶらせるわ ですがその私急な変更に少々驚いてしまって気持ちがついていっていないというかあらこちらはとっくに乗り気なのにあなただったらこのダンスバトルは受けて立つダンスくらいのことは言ってほしいものね ともかく2人は今誰にとっても興味の対象なのその意識は持ってほしいわ私たちのペアは最優先であなたたちを狙いに行くつもりだからはい私と牧野さんのペアは最優先で狙いに行くつもりですからええ<笑>冗談よ 同じ知的欲求を分かり合えて同じ目的を見据えて進んでいけるそういう同志がいるならこれほど心強いことはないわよろしくね同志はいよろしくお願いします<笑>私も同志を見つけなければペアとペア 絆と絆熱い戦いまさに心躍りますね胸を借りるつもりで挑ませていただきますオスそれははい確かに皆さんのライバル心のようなものについて プロデューサーにはご相談しましたがまさかその天地名道悪魔の知恵かん。<ペー> 確かにそうですけどはあ。 まだ見ぬ煉獄の炎は我が身へ新たなる魔力を授け異世界よりつどいし乙女たちは我がかけがえなき名優となったええたくさん練習しましたよね出会えた新しい仲間たちの良いところを たくさん学ん学でそしてそれからああ私本当にどこかが強くなったのでしょうか以前よりも成長したようだと皆さんには言われます。 けれど自分としてどこがどう変わったと言葉にはしづらいというかわかりましたランコちゃん我が友 この瞳が未来を映すというのならその未来に私もまたかけてみようそうですねええ、私もプロデューサーを信じてみます今回もまたずっとそうしてきたように い日々のペース配分というものが大事だと私のことはお構いなくこうして一人で走り込んで興奮を鎮めているだけですので次はうさぎ跳びでもう一周です ダンスバトルに向けてみんな熱い鍛錬を積んでいますねそれぞれの個性が出ていてどれも素晴らしいダンスですさて私もパートナーを見つけないと熱い闘志を秘めたそんな仲間を人の密度が高くなってきたわね みんなの心拍数まで伝わってきそうなくらいに比較対象が増えれば増えるほどデータの得意性が割り出しやすいですよね牧野さんええそうねけれど本当に警戒すべきは てますからねさてまずはどこのペアを一番警戒すべきかだけどこれは考えるまでもないわねそうですね目指すところは最初から決まっていますでも少し意外です意外 牧野さんならそれでも全員をきちんと詳細に検討してから結論を出すのかと思ったので、ね、それはそうねいつの間にか私にも負けず嫌いが映ったのかもルミナス・アズールとして特別な経験をした人たちがいる彼女たちがそこで学び得たものを 私も手に入れたい負けたくないと思ったのよ<笑>我ながら論理のかけらもない感情的な理由ごめんなさい失望させちゃったかな い, いえそんなむしろ私だって 気持ち冷ややっこおいしかったなとか地獄のかまど若翼ではいまだたどりつけぬ炎の領域うん<笑><笑> 夕方からの予定はもう少し先になりますからちょっと休憩してから帰りましょうか蘭子ちゃん甘いものがお好きでしたっけ風の通い時よりま間まがしき蒸気が漂う我の好むところではあるがそうだ期間限定の さんクッキーパフェなんてどうでしょうクッキーパフェメンバーの皆さんは根を詰めて練習をしているようですけれど私たちにはお仕事も詰まっていましたしねたまにはその漆黒の羽を思いっきり伸ばすことも大事ですよそれに私たち 勝負にはさほどこだわってはいませんしどちらかといえば笑顔でファンの皆さんと接したいと思っていますうんうんうん甘なる調べ アルコール類は夜からですって残念ねんせセキマツの将来<笑>もちろん冗談ですよここ落ち着きますね内装もきれいまあアルコールはやっぱりないそうですけれど もし新人アイドルの皆さんにお話をしてあげるとしたらこんなお店のことを教えてあげたいですね。それから、美味しい居酒屋やおつまみの作り方とか。<音楽> あの…ランコちゃん…実はっほっぺにクリームついていましたよ<笑>はい優勝ですん その名の通りまさに人々の未来をかなえたライブというわけなのでしょうどうやらあんまり長くはいられなそうですね<笑> 強いライバルに全力でぶつかることその中で成長しより輝いていけることそれが私たちの喜びなんです <笑><笑>うむあまたの霊峰を超えよくそこの地へたどり着いたわんん何は古の名を持つ剣族わが魔力を分け与えたものよ<笑>まるで同窓会みたいな雰囲気ですね てくださった方ですか？とても嬉しいです。ありがとうございます。 ういかにもああ<笑>ええ負けませんよ私たちルミナス・アズールはたとえデュオでもどんなステージに立とうとも 最高であることを約束します誓うわ数億世界に散らばる眷属たちとの名約において我ら壮行の乙女は成功の未来を想像しよう私たちはルミナス・アズールは ルミナスアズールは強い蘭子ちゃん新たなる奉梅たちとの絆そして新たに契約した眷族たちゆえに我らが背負った宿命未来それを示さねばならぬ聖戦の時よ聖紀末通姫 ここの共鳴こそ私たちこの地に降臨せし星々その喜びなのだからプロデューサー<笑>今日はずいぶん時間をとってくださったんですね。ルミナスアズールで新しくファンになってくださった方々とたっぷりおしゃべりできるように。 ええ、そのおかげで可愛 い, い魔王さんはすっかり覚醒してしまったようですしっこのあとはオフでしたね次はプロデューサーが私たちに付きあってたっぷりおしゃべりしていただく番です覚悟してくださいね ナル魔法人はいかなる儀式あらこの看板はクラブハウスデイイベントをやっているみたいですね<笑>もしかしたらちょうどいいかも<笑>いえここでいいんです。 プロデューサーもしていきましょう私たちのおしゃべりを こんな感じかしらななら私しも<笑>上手ですよ蘭子ちゃんグルーヴでカングルーヴな私たちといったところでしょうか もう。 ステップあよし決まったあやさんとの組み手も一心連心の息が見えてきましたユカさんたちもですか私と牧野さんもですやはり同じリズムで生きている人間同士ならではの思考と思考の対話といいますか どうやら違うみたいよランポちゃん楓さんあなたたちの編集にそれとも私たちの偵察にそうですねあえて言うなら。 皆さんと語り合いにそれはどういうこのダンスバトル私たちが勝つわ最短世紀草稿の乙女青の彼方において結ばれた新たな名役我々は 数多の未来を背負いそして叶えたルミナス・アズールは事務所の垣根を越え多くの人々に未来を託されて結成された合同ユニットですかつて開催することがかなわなかったフューチャーライブしかし開催されるべき未来のため私たちは された謎を解き資格を得てそして遂行させた私たちは一つの未来を叶えたんですそれだけではないわフューチャーライブを訪れてまた一つ未来を見つけた新しいファンたちの分も数多くの未来を背負いこの手で叶えました それは私たちの責任になり使命となり自信になりましたそれこそが私たちの強さ背負い叶えた未来の数だけ私たちは強くなるだから負けない合同ユニットという枠組みの中で得た多くの出会いそして その人たたちから託された願いがあなた達たに背負っているものの自覚を与えたこの覚悟なるほど手強わいわけですですがええ私たちだってファンの皆さんやプロデューサーさん私たちだってたくさんの願いを受けてアイドルの舞台に立っています それに応えたいという思いの強さはお二人にだって負けるつもりはありませんからそれに二人がルミナス・アズールの仕事をしていた間私たちだってただ時間を浪費していたわけではないののその通りですお二人ほど特別な経験ではなくともたくさんの仲間たちと共に切磋琢磨し 学び合い高め合ってきましたそうそして今も仲間のおかげで私たちもまた前に進むあなたたちだってそうでしょ皆さんのおかげで私たちもまたこうして自分が得たものと向き合い 前に進むことができてそしてだからこそ一層負けられないんです<笑>これ以上は言葉で語っても意味がなさそうねですねあとはアイドルとして語り合いましょう 私たちの話を聞いて他の皆さんももう待ちきれないという顔をしています今さら逃げるなんてなしですよ本当は私たちも練習に待ててもらうつもりだったんですが見え本番より激しい練習があってもたまにはいいですよね 敵はないかかってくるがいい踊り続けるぶつかりあって火花を散らしその光で輝いてそれぞれの色できっと誰かが願ったその色で。 銀河へと登っていく星になって誰かの未来を示すそれがきっと私たち永遠に続く スールデュアの高垣楓です皆さん応援ありがとうございましたあっあああの魔力を吸い上げ我に届けたのな何時天獄たちの技闇人の魔力！<笑><笑> 世界を隔ててなお色あせぬ名役我らが背にはあまたの幻の翼が青く輝くと知るがよいええルミナス・アズールの仲間たちがきっと私たちと同じステージに立っていたのだと思いますかの色彩の間はすでに我らが領域 魔力を解放するには打ってつけの場所ノーホーたちといえど結界を破るには時を要するのだからはいどの試合もどうなってもおかしくはありませんでしたでも もしまた次回があるとしたらやっぱり勝ちたいと思っています<笑>ファンの皆さんの未来を背負ってこれからも私たちルミナス・アズールのダンスはだんだん鋭くなりますよ<笑>うまいわね。 何が…ですかそれにしてもさすがお二人の堂々たるお答えぶりお二人に挑めたのは貴重な経験でした私ももっともっと精進したくはあ<笑><笑>理論は間違っていなかったはずなのだけどあと一歩の体力 きっと理屈ではないのね理屈外がいの要素をいかに組み込むかが今後の課題だわマキノさんの理論は完璧でした私がもうちょっと背が高ければ今度はきっと勝ちますだからまた組みましょうねお二人のパフォーマンスは決して劣っていなかったはずただ あのお二人が今回はとてもキラキラ輝いていたそれだけですあなたたちも惜しかったわね最後まであの二人に食らいついていたけれどヘヘ<笑>恐縮ですですが今回は運の要素も大きかったかとまさか第1ステージで優勝候補の ISBaby ーーとヘレンさんがぶつかるとは思いませんでしたし ヘレンさんが満足げにステージを降りた時の「未来の歴史はあなたたちのヒストリー!」という言葉の意味はよく分かりませんでしたがセイラさんとイブツさんがあのステージで完全燃焼したのは伝わってきましたね幽霊なダンスに挑発的で洗練されたダンス爽やかでありながらキレのあるダンス どれも見どころ満載でしたねあら、番組を見ていてくださったんですかお恥ずかしい楓さんさあ、次は何で勝負をいたしましょうかわいいファッションコンテストなどはいかがでしょうか気が早いですよ、ゆかさんまだ終わったばかりなのに <笑>何を言ってるんですかアリスちゃんアリスちゃんこそ昨日はずっとタブレットとにらめっこでああそそれはその仕事の振り返りは当然のことで優勝者の凱旋ね二人にはお礼を言わなければならないわあとでランクにも伝えてくれる<笑>ありがとう 戦ってくれてるこちらこそありがとうございますやっぱりここは素敵な事務所ですねここにいてよかったと改めてそう思いましたええ私たちもよ のいっぱいプロデューサー毎日お仕事大変じゃないですか、うん我らが日々は永遠 ちちょっとワワクワクししゃいました競うのは得意ってわけじゃないけどカエルさんとペアを組んでみんなと競うのは楽しかったですそれにそういった後でもみんな笑顔で。 手、えー、冷たいですねどうぞカイロを使ってくださいこれは我がいてついた両手に魔力が流れ込む何時に必要なマップでは い, いえ い, いえ余っちゃったカイロは持って帰ろうかと思っていたくらいなので。 のペアでいてくれてありがとうございます競い合うのが楽しいのはその一方で手をつなぐ仲間がいるからこそなんですよねうむナンと我、最強の二人よ。やこの世界を光と闇で支配しようぞさて どこへデートに行きましょうかそうだあのバーなんてどうでしょう昼間ならお食事をやっていますしあっ登校の乙女たちとの開校の時再び皆さんお元気ですか皆さんは今 何をしているのでしょうかきっとそれぞれの事務所でいっぱい頑張っていますね皆さんとあの日解き明かした青の答え私と蘭子ちゃん2人だけのステージでもちゃんと表現できていたかしらあれからずっと楽しみに待っているんです 私だンコちゃんもまたもう一度あの彗星が巡ってきたなら舞踏の祝祭を名いの乙女たちとともに、ね、また踊りましょうみんなで